痛<笑>い<笑>水鉄砲大会の対使来た来た来た来たどうやって撃これ、どうやって撃つの打ち方教えてあげて、うん、あ や, やったれやったれ<笑>来た来た来た 大人も巻き添えだわいいいややマ<笑>マたちにはやめてください。<笑> ハふふ ここ狙ったできる二できて虹 取, 取りたいね。 行よ見見つける虹虹見える虹ええ角度…さあああ探しますすすすすにににてたたごごごいすごいすご い, すごいもう一回ややって の, あの全体に放射するやつで椅子に見えたらね上手に映らんかな今虹をねみんなで虹を発生させるっていう。先に向こう向けて こっらんんんねねいいんだ戦いだ<笑><笑><笑>か、ね、んもかたなういいんだ戦だ戦 で, よでよ<笑>だもっと上か。 めっちゃ見える。一平の目線で。わあ、綺麗。あのね。虹は映ってないけどね、めちゃくちゃ。あ、あ虹映ってる今。こっちから綺てこっちか ら, っちから。今映。あ、本当は見える。私の肉眼では見える。あ、見える見える。あ、別、あ、今映れた。外向けて。<笑>みんな。<笑>すごい。 ここか あ, あ、できたできたできたいあ、できてるよ虹虹<笑>映ってる映ってる映った映ったよったワンハム家族、毎週金曜日配信中お魚も上手に焼けてますありがとう今日は、このお、ね、甘い魚を黄焼きにして食べてきたいと思いますちょっと釣ったね ずっっとね、ね、うん、自分たたち で, で, でもいい取り方してま皮をすかたあすごいうまい 何かね、とろとろ。なんほらほら。何これ。魚じゃないみたい。な何じゃあ魚じゃなかったら何みたい。なんか。またあめの少し弾力がある。マジで？どうしてる。えー、ちょっと食べてみる？そうね、ママに食べさせてあげて。 たたたちもどどうううぞさんですかい、うん、いしふふわふ わ,、うん、ふ わ, ふ わ, ふわと、うん、あそうね、ね模様ああるやつあった、ね、そうだっつっっっじゃない何が甘なんか。 とんぼね、おニやンマやおいしいよ、たぶ、うんいい味してるいい味してね、塩塩加減がすごいぐっ、うんうんうん、ちゃのなもう、もくもくと食べてるよ、<笑>あの人大丈夫よ、まだ一匹あるしねもくもくと食べてるよいいね 原始人 TV のキッペさん、美味しいですか？何、は、物、いえー、の、えーー？お尻の匂い。まい。匂い。<笑>い<笑>やばい。こんな感じでご飯食べるところもあって、からの皮。 マイナスイオンめちゃくちゃで出ます今4時ぐらいですけどウグイスと日暮ラシ鳴いて涼しくて最高イタドリ大好き 温泉もめちゃめちゃ近くにあるので、うん、あゆ料理食べてすりりして、うん、川の眺めで癒やされて温泉行って最高じゃないですか最高で す, 高ですみんな来てねーリラックス来てね ー, 来てねーワンハム家族そうね ね, ねえねえ帰るの<笑> 可愛 い, い子来た。違<笑>う違う違うどうどう分かった今日どう。楽しかった。楽かっ た, かった、ね。よかったね。なな匹ずつアリベンジの釣りは。ええだいおおやったね。い<笑>やまだやってますよあの二人は。<笑>コンビやな。<笑>本当ですか。 <笑>自分たちが良くなってきたっていう実感があるたもう10匹ぐらい夏、ねね、前, 前半何だったのやろちょってだって。 したかったわりあらららら。 こい雲じゃないでしょさっきの雲うわ、すごいめちゃくちゃ気持ち悪いなこの雲どこ行った、うん、この雲餌にして釣ってみますみ第二回目、雲で釣りたいと思います、うん、さっき釣れなかったから雲で雲って 虫のクモあ虫のクモですそうっあの1回。 え、え、すごもでで釣で釣れれたたうっっましちゃこみはこのくで釣ってていきたいいいと思います、うん、タかしてソタ君がみを雲で釣ります。 えびっくりしたいいるるそれ雲やもも<笑>もううう一一一回回回てるすごい雲すごでっ もうすごいこれだけやろ<笑>さっきいっぱいおったけどさ、でかい気をつけて<笑>めちゃくちゃったん元気やねじゃじ ゃ, じゃうーんうぅそうちゃんどうよ岐阜岐阜も最高岐阜最高また遊びに来てよ絶対よ次は合宿かな合宿じゃなちょっとオオスケたちとも戯れてもらおうかな か、は、わいそう可いでそんくらいにしとこうはい OK じゃあみんなお片づけと手洗いやっていきましょうおさるお猿さんお猿さんあさお猿さんもう植えちゃってるわあっいるいるいるあっお猿さんお猿さんバイバイバイバイバイバイバんバイバイババイバイ もう YouTube は電源オフにできません YouTuber は<笑>うーでも。焼かれますなー黒い 大阪からも車で2分着きましたよ温泉混んでますん混んでるけど混んでないなまだこれぐらいならハンダここどこ、えー、と板取り温泉という場所でございますじゃあ、はい、板取り温泉です ね, ねじゃあみんな今魚臭かったり汗臭いからここでさっぱりしていきましょうイエーイオッケー入っていいよ車だけ気をつけてね、うん みんな癖のある渡り方ログハウス的な本当ねでもイカド稜線はね す, すぐツルツルになるよね肌がねお昼はご飯も食べれたりソフトクリームとかも食べれますじゃあ ワンハム家族本当やまさかの見てるはいじゃあ取杖の最終仕上げといったらやっぱここですよねはいどこですかここは私たちの大好きなここの味目でご飯食べましょうキュ出し はこここれこれ出し鉄板の話、ね、なん 話, クスの話こんな大き い, の話 い, い年も前<笑><笑>えーとあっと魚か<笑>めちゃくちゃ。 いい味のある注意書きああいいよああで、ね、ちょっとしたねああいうハートの。<笑>お こと切っち<笑>、ね、<笑><笑>これで拭いた方がいいよ。